市県名古屋市で活動しております名古屋学生チームシャチですまずは神ミぶっちゃけ祭り10周年おめでとうございます名古屋にはですね名古屋城がございますこれから踊らさせていただきます演舞気づいた先へと言います気づいた先へは名古屋城の天守台石垣の建築を通して 仲間の大切さを皆様にお伝えする演舞となっております。仲間の大切さ皆様に伝えられるよう精一杯演舞いたし ま, し, い し, ま し, いします。よろしくお願いします。さあ。気づいた。先へ。 Thank you. 重りのごぼうを信じてここに注意し Thanks, <laughs> bud. たくさんのご声援ありがとうございました